週末会議及び独立開業に興味のある医師及び PT 及び生態師だったりとか治療に関わる皆さんへまず一番最初に独立開業するときに何をすればいいんですかって話をよくご質問でいただきましたので今日私の方からこれに回答させていただければなと思っておりますまあ独立開業というとですねまあ今本当にうんまあこの生態飲料というか治療院業界まああのまあ例えばチラシがいいんじゃないのとか YouTube 撮ればいいんじゃないのとか 駅前に看板を出せば口コミが広がるだったりとかですね、リピートがすごく大事だよとか、電話対応のトークスクリプトだったりとか、回数券の売り方を勉強すればいいんですよっていうふうに、まあ、なんでこの話をさせてもらうのかなんですけど、まあ、ありとあらゆるノウハウが、まあ、ほぼ出まってしまってる状態なんじゃないのかっていうぐらい、まあ、ネットで Google、まあ、じゃないけど検索とかしていただくと、まあ、出てくるようなご時世に。 まあ、本当にこのの 1,2 年でなななっっっててしままたんじゃないのかなと思ってます。まあ、特にこのコロナウイルスの影響等もあって、まあ、人々がネットを一気に使い出してネットで情報を求め出してでネットで一気に情報を共有しだして供給しだして<笑>まあ本当にあのインターネット上でまあ独立会合の情報が全部出回るんじゃないのかなというふうな勢いで出回ってるんじゃないのかなと思うんですね。 なんですけれども、えー、私の答えはですねノーなんですね実は、まあ、私もやっぱりインターネットを使ったまあそういうふうなビジネスモデルを使ってあのいろいろ経営面に向かさせてもらっている一面があるんですけれどもまああの一言で言うとですねじゃ独立開業するのに一番最初に何をすればいいのかというふうな結論は私はそこにはないと思ってますでえっとよく事業家というか経営者の人でまあ 私ももちろんその 一, 一部なんですけどあの売り上げが途中で止まってしまっただったりとか次何をすればいいのかわからないって状態になられることがあるんですね。はい、で私のもとによくねご質問とかいただける方もたまにいらっしゃるんですけどあの私の中ですごく大事にしてるのは次何をすればいいのかわからない状態とかあどこもどうやって歩んでいけばいいのかって状態が。 分からないことが普通なんです、すなんで独立会業で一番最初何をすればいいのか分からないってことも、まあ、それは当たり前のことなんですね。なんですけど、それが分からない状態にいると、私はちょっと危ないと思ってまして、次、これをやっていけばいいんじゃないのかなとか、次はこういう戦略で、こういう施策をやっていけば、事業規模が拡大するんじゃないのかなっていうふうな考えを、やっぱりこのファウンダーであるというか、その指揮者であるとか、社長であるというか、あのあのトップであるですね、あなたがですね、 もしくはこれからトップになっていく、週末会議をしたい PT さんや医師の方が持ってないと私はまずいと思ってまして。なぜならそれが道しるべになって、そう思ったこととか学習したことがそのままこ の, あの社会に、もしくは産業の中に生まれてくるんだと。まあ、それが起業家であり、事業を行うものの一つの、まあ、喜びであり楽しみであるからだと思ってるんですね。 まあ、なんで、ちょっと前置きは長くなってますけど、あの独立開業するとき一番最初何をすればいいのかっていう話なんですけれども、私は絶対に自分のことを知ることだと実は思ってます。これ、端的に言ってしまうと、まあ、商品のリサーチとかいうね、まあ、ちょっと月並みな表現というか、ああビジネスの用語があるわけなんですけれども、結局はですね、あの独立開業、週末開業するときに一番の商品になるのは何なのかというと、あなた自身なんですね。あなた自身っていうのは、 あなたがどんな治療テクニックができるかだけではなくてあなた自身の人柄やストーリー、えー、もしくは価値観にこれから患者さんがあ疲れる惹かれることになるかもしれないんです。でそうなった時に自分はどういう人間でこれを目指しててだから独立会議及び週末会議をして、えー、こんな思いがあるんだと。でその結果身につけたのがこの治療主義であり治療テクニックなんですっていうふうな話ができると何が起こるのかと言いますと あの将来的にはいろんな患者様があなたに施術を求められる可能性が高いです。ですので一番最初独立会業するときにほとんどの方が間違われるのはネットやブログやホームページ、えー、だったりとかを使ってだったら独立会業で売り上げがまあ上がるのかなって情報を探されるんですけど私はそうじゃないと思ってまして答えは実は自分の内側にあることだったりとか自分を見つめることにあると思うんですね。ななぜら商品 はあなたであり、サービスの提供者はあなたであるからですですので、外に答えを求めるということは、まあ、チラシのやり方、ワホームページのやり方、みなんな知りたいんですけど、まあ、それは、正直な話も、あるので、お金を払えば、ある程度、有料でお金を払えば、すぐにそれなりの、情報は手にできてしまうし、まあ、外注してしまうと、それはもうすぐ手にできてしまうわけなんですね。それで、事なことは何なのかと言うと、自分を知ること、自分をどうやれば、 売り込めるのか、買ってもらえるのか、選んでもらえるのかのについて考えていればいるほど、あの週末開業と独立開業で成功したい医師や PT の皆さんは、あの成果が出しやすいと、個人的に思ってます。まあ、これ話し出すとキリがないんですけれども、ちょっと今日はこの辺で。なので、独立開業で成果出されたい方とかあ、週末開業でまずちょっと自分のお店を持つ、練習していきたい方とかに、私が個人的にお勧めさせてもらうことは、自分の強み、自分の商品の良さ。 それを特徴を書き出していただいて、お客様に利益として伝わる形を作っていただくのがいいんじゃないかなと思ってますので、まずはこちら、ご参考にしていただければと思っております。はい、というわけで、今日の動画は以上になります。独立開業をしたければ一番最初やることは、自分に指示のことをもっと知ろう、リサーチしよう楽しみ話したので、参考にしてください。 面白かった方は、いいお、ね、びチャンネル登録お願いします。YouTube の障害論からあー独立会合で成功できるノウハウをたくさん無料で取れるので、えーこえー、今すぐ下のリンクからダウンロードしてください。以上です。